はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画ですね、甘いもの食べたくなっちゃいました。<笑>ということで、本日は、なんと、クリスピークリームドーナツ。こちらをね、大量に用意いたしました。秋ってことで、このハロウィンフェアみたいになってるらしいんですよ。いろんなね、限定商品とか、まあ、レギュラーメニューなんかも含めて、いっぱい買ってきましたんで、食べ進めていきたいと思います。とりあえず、見やすいように、一旦ね、商品を並べたいと思います。 はいということで今こんな感じで全て並べ終わりましたこれめっちゃ多くない<笑>これ見てこれがねハロウィン用のハロウィンダズンハーフっていうメニューらしいんですけれどもめっちゃ可愛いのがいっぱい入ってるんだよねで今回はこのハロウィンダズンハーフとオリジナルグレーズドお好みのね12個用意いたしましたとりあえずねもうねめっちゃいい匂いするんで早速ね食べていきましょういただきますと ドーナツなんで今回は一緒に牛乳も用意いたしましたまずはこちらのオリジナルグレーズドオリジナルグレーズドはこんな感じでございますいただきますうんうまーこのふわっふわの生地とカリカリのシューアーコーディングたまんないんだけどうめっこれ何個でも食えるな うん甘いもの欲は一気に満たされるうまっうん、うん、もうこの見た目たまんなくないっすか<笑>キラッキラうまっちょっとねこれ別の食べてみるこちらがブリュレグレーズドだと思うたぶんねよいしょ うまっこれうまっちょっとね噛んだところでごめんなさいこれドーナツの間にカスタードクリームが入ってるっぽいですねでこのブリュレがちょっと苦味あるし甘いだけじゃなくてこれめちゃめちゃうまい次これかななんかチョコのやつ<笑>うーん どれ食ってもうめえ<笑>立て続けにチョコ綺麗なチョコ系ってテンション上がりますね、うん、たださすがにもうちょっとね水分が欲しい<笑>ドーナツと合うね牛乳って。 続いて、こちらのシナモンシュガー、うん、シンプルでううんでもなんだかんだやっぱりこのオリジナルグレードめっちゃうまいね、うん、これたまらんな ちなみに僕ねこのクリスピークリームドーナツ人生で2回目なんですよ<笑> 1回目はこのオリジナルグレーズドしか食べてなかったのでいろんなメニューをねこう食べるの初めてなんですけどやっぱどれもねいろんなバラエティーに飛んでて全部美味しいねでもオリジナルグレーズドがうまいこれかわいいチョコスプレーがいっぱいのってる<笑>うんうん この食感が面白い続いてこの抹茶ちゃん、うん、これうまいかも変に甘みもないし苦みもあるんでこしっかり抹茶これしっかり抹茶だ<笑>びっくりしたうんうん ちょっと気になってたメニューがあってムチモチっていう期間限定のメニューらしくてこちらがね紫芋のモンブランらしいんですよこれめっちゃうまそうじゃないあやっぱり今までの生地と違って名前通りりむっちりしてるうんやっぱり秋になるとこういう紫芋とかさつまいもとかめっちゃ食いたくなりますよねやっぱそういうスイーツ惹かれる<笑>うん でもこうやってねいろんな種類食べ比べでもこうやっていろんな種類を食べ比べてみるとやっぱり個人的にはドーナツってめっちゃ甘いもんで量食えないっていうイメージだったんですけれども生地も軽いし甘さもちょうどよくて全くそんなことを感じさせないですねこれいくつでもパクパク食えるうん ちょっと見てみなさんこれずっと気になったんだよこれ食べたかった<笑>これも期間限定の新商品っぽいんですけどクッキークリームリッチってやつでございます見た目もそそられるよね最高じゃないですかこれこれうめうん このほろ苦いクッキーと滑らかなクリームめっちゃ合ううまい<笑>なんかね高級なオレを食べてるみたいうんうまっ続いてこちらチョコカスタードでございますよい サードが濃厚うん、めっちゃ滑らかでもね密度がすごいね他の生地に比べても密度もすごいしまあチョコとかねカスタードもってるから多分今のはね重さはナンバーワンかも超ヘビー級でもうまい<笑>ちょっとこれもう一つのムチムチシリーズよいしょシンプルでうまいわ<笑>うん <笑>ちょっとね一旦ここまで食べ進めましたんで休憩にねしょっぱいものを持ってきようと思いますはいってことで今回もカップラーメン作ってまいりました今日のカップ麺はこの豚にんにくでございます見えるかなこの感じいいようわにんにく臭がね半端じゃないでございます ああニンニクが効いてるわあっこいうまーいやっぱり甘いのとしょっぱいののコンビは最高すですねこれは最高<笑>うんもうね だいぶ残りもわずかになってまいりましたこちらの方はまだ手をつけてないんでね家に取っときたいと思いますいとりあえずグレーズドちゃんあ、うん、これさちょっと真ん中見えるかなめっちゃ可愛いのが2個あるの これも期間限定のメニューらしいんですけど黒猫のキャラメメルっていうメニューらしいですどっから食っていいんだろうな<笑>なんか申し訳ないな<笑>うん中にキャラメルクリームが入っててこれもねほろ苦い甘すぎない系の食べやすいやつですね ドーナツもねラスト2個になりましたこれいっちゃいましょう期間限定のこちらがパンプキンプリンジャックという商品みたいでございますかわいいよねうんこれ外側がかぼちゃ風味のチョコに中プリンのソースが入ってますねこういうのも秋らしくていいですねうまいはうん ラーメンも完食でございます。ということでこちらのねオリジナルグレーズドがラストでございます。うん、ごちそうさまでした はい。ということで、ドーナツすべて完食いたしました。人生2回目のクリスピークリームドーナツ。うまい。今まではオリジナルグレーズとしか食べたことなかったんで、いろんなね、今日は種類が味わえてもうめちゃめちゃ楽しかった。ぜひクリスピークリームドーナツさんがご自宅の近くにある方はね、もう買いに行ってほしいですし、近くにない方とかでもお店をね、見かけたらね、ぜひ気になったこの商品買ってみてはいかがでしょうか。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。